はい、スタートします。トーマート。え、トマト。シシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシしシシシシシシシシシしシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシシ いいまた5秒いま秒びっくりした心臓止まるマルティンいちょうん、の, 胃腸のあいいいちょうのーー<笑>いいうメラララハメタルハメいね あと5秒。ううさ ぎ, ぎ, ぎ, ぎ, ぎ, ぎ, ぎまんああいっぱだかか<笑>あいーかスん火曜日ね、うん ビビニールビえー。ル、え ー, ー, ううわールビール ビ, ビ, ビ, ビールビールビールビビビールビールビールビールールビールビー <笑>ーあと5秒。くいのはい。何臭いのくさい。臭い。いい。いい。いい。い<笑><笑><笑>い。あと5秒。ういい。いい。いい。いい。いい。いローマいかいい。いい。いい。いい。いい。かかいい。い かかかかかめ<笑>あと5秒メメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメ コラゲマホッホッホッホッホッホッホッホッキーコトテこれンシます。 どうしよう今のいどうしようどうしよう。 水だ、ね、水だ、ねうん、水水水水あいの<笑><笑>いい無理か無理かあとミリだった。 えー、あータ、ま、いいい<笑><笑>イカイみ<笑> あと5秒誰を 3? 2? 3? 5? 3? 4? <笑>誰やねん<笑>オーストラリア。さかん、あ、5秒おーあ秒 す, あー す, おーあーすかっこいいすす あと5秒。す二。一<ス Teachers>。スカイ。多いじゃん。またいい。多いな。<音声><笑>難しい、これ。あと5秒。伊藤<音声>。と、と、と、と、と、と、と、と、と、と, と、と、東京タワー。わ。わ、わ、わ、わ、わ、わ、ワニ。あと5秒。 何言ってなかったあえっえ言ったかな言ったよ。言ったよ。言ったよ。う言ったよ。言った<笑>カタピオカかかよ。言ったよ。言ったよ。言ったよ。言てたよ。言ったよ。言ったよ。言ったよ。ったよ。言っラララったよ。言ったよ。っち。よ。ったよ。言っよ。っよ。よ。よ。よ。よ。よ。 よいよ、よいよ、よ<笑>じゃ<笑>、はいよ、よいよ、よいよ、よいよ、よいよ、よいよ、よいよ、よいよ、ああ<笑>ああああああよ、よいよ、<笑><笑><笑> 逃がさな い, <笑>い や, めろペスト<笑>やめてよしじゃあ。 早速、審判にポイント発表をお願いしたいと思います。じゃあ、はい、アリんお願いします。はい、ではまず、1位何を一番ポイントが低いか、ステーフな人が、はい、えっ、ー、と、言い間違い、1回、時間オーバーゼロ死亡ゼロのナゴです。<笑>イェーイすごいすげえー死亡0で。すごい、言ってん結構追っかけてたと思うんだけど、ね、えめっちゃチェイスしたよ。 ミス一、ミス一、すごい、すごいね。次、第二が、言い間違い三回、時間オーバーゼロ、死亡一、ヨガくんです。おお、ヨガ、ヨガ、四点、四点合計四点。え、二位で四点だろ。やべやばいな。で、えー、第三位が。 言い間違い四回、時間オーバーゼロ、希望二酒屋さんです。お<笑><笑>お。僕行き終わったやっけ。やばい。ならだろうな。じゃあビリを発表しますか。そうだね。<笑>俺だねこ<笑>、えー、ビリは言い間違い四回、時間オーバー二回、脱出された三回ペー ス, ペー ス, ペース。 <笑>でヒポ<笑>さんが、えっと今次が四回時間オーバー二回死亡二のえっ、ー、と五位あれです四位すこれ四位四位おおあこれちょって言うと罰ゲームですねああじゃ罰ゲームになってますねペストは罰ゲームですねあの僕の罰ゲームなんですか<笑>僕企画して僕が罰ゲームを受けるんですかいやでしょう<笑>どういうことですかこれ可笑しい このパーツゲームってさ、実は決まってないよねあ、じゃあみんなで決め る, 全決めるみんなで決めてもいいいね。いやこれはサッさんが決めるのがいいんじゃないですかそれが決めるのいい じ, ゃ じ, ゃ<笑>じゃあ、一<笑>人二役でシリトリしながらビールそれやばくないシリトリしながらビールどうやってやんのめちゃぶりだから。<笑>えじゃ頑張って考えないと<笑>ちょ、ちょ、ちょっと待ってよ。<笑> 動画で出す、それとも。はい、別、別取り。ルールは上から二人から、ね。<笑>そうだっ、ね、あ、そうかそう、そうか、そうか、そうか。ええ、しぼ、ね、しぼ。ないよ、ないよ。一つ提案があるよ。一つ提案があるよ。ここにね、一人だけね、しりとり参加してねえやつがいる。<笑>いるね。ちょっと待って。<笑><笑>めっちゃ頑張ったんだけど、俺。一<笑>人で、ね、しりとり参加してねえやつがいる。ここに。<笑> どういうこといいじゃないバッツゲームなんでなんでなんでおかしくないめっちゃ待って待って俺何も悪いことしてなくない一人だけめっちゃ頑張ったじゃん俺一人で顔向こうしてさじゃポイントメモったりとか頑張ったじゃん<笑><笑>おかしくない戻りの弱じゃん何もやってないんだけどうん<笑><笑>ペスティってやつ<笑> <笑>じゃあやってもらおうかそれじゃあしっぽと R くんの PL まで三二<笑> <2, 笑> 1九。あっ R くんああしっぽさんあ準備できたできたじゃあ 俺のおそこ、触ってくれうんうん、あ、そ、うあ、ちょっと、あ、気持ちいいあ大丈夫なの大丈夫なあ<笑>あって、<笑>気持ちい い, い最悪や何してんのやーば、やばいこ、これひ<笑>どいわ 頑<笑>張<笑>、うん、ったのに俺完璧でした完璧だ最後は俺が締めるゃなくて作夜さんに締めてもらおうかなって思っててううよろしいです か, ですかじゃ あ, あとこの DVD の企画の最後の締めとしてちょっとファンサービスしてもらってもいいですかね ファンの皆さんに向けて愛の告白をお願いしたいんですけどいいですかじゃあ愛の告白をして桜、うん、さんが最後は「はい」って言ったら締めでみんなでバイバイでいきましょううんはいはい<咳>はい<咳>じゃあ最後の締めのやさんのファンにガチ告白3219いつも動画見てくれてありがとう君のことが 大好きだよってペスティが言ってたよはいはい、バイバイバイバイ